皆さんこんにちは法徳学院学習ブログのとしです中学2年生の数学ミニ式の計算の8回目今回分配法則の利用の2回目になります分数の形になっている多項式の加減これは通分した後の分子の計算これに注意して計算しますここでは引き算を例に挙げて説明していきます 5分の 4x プラス 3y 引く4分の 2x 引く 5y これ分母を見ると5と4最小公倍数は20なので通分して分母を20にします20分の5が20になったということは4倍したということなので分子も4倍しますこの時4括弧 4x プラス 3y こういう形にしてください。引くこちらも分母20にします。分母を5倍したので分子も5倍します。5括弧 2x 引く 5y。これ分母揃ったので一つにまとめちゃいましょう。20分の4括弧 4x プラス 3y 引く 5かっ 2x-5y とこうなりますねえここでもうねここは分かっちゃってるからいいよという人はいっぺんにここに来ちゃって構いませんで分配法則で分子の括弧を外していきます20分の 4416x+4312y-5 に 10x そしてマイナス5とマイナス5 y をかけるのでプラス 25y になります一応並び返しましょうか20分の1 6 x マイス1 0 x 足す1 2 y プラス 25y 計算すると20分の 6x プラス三十七これが答えですよね、えー、ここで注意するのはもう一度言いますけれど通分する時ね4倍するんだったら4括弧とこちは5括弧とこういう形にするとここの部分を忘れないでください ここを忘れちゃうと括弧を外した時の符号を間違えることこれが多いんですねですからこの部分しっかり覚えちゃってください今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございましたではまたお会いしましょうさようなら